今日はナと一緒にピクニック行きましょう行ききままししょょううわーひどーいさすが横浜。 みんな近くクになってるので私たち先に場所を取りに行きましょうかすんごい人多いはいあーいいね伸びたみたいじゃあ私も失礼しますおお6人にしては狭いかも 確かにちょっと狭いかも<笑>ワンちゃんの散歩が見れる犬鑑賞そっちちょっと暑いから場所を変えました<笑>えーい来たぞハ<笑>ロー、うん、こんは<笑>ようこそこじゃねえし<笑> ハローめっちゃ並んでるーここ食べたいこれも食べたいかわいい帰りましょうすいません、ホームレスの方ですかすいませんここで寝ちゃダメですよはい どうだよカメラやめろ<笑>ちーい、そ揃いました、やっと食べれます。 じゃあ乾杯しましょう。イェーイおめでとう。<笑>うん。産地のおやつ。ああ、ジパイ。中華界の名物。<笑>どう。台湾で食べたの。違う。うん、台湾の方がうまい。それはそうだよね。めちゃ見て落ちる。本当。トントン<笑> 見せたの違うベーコンじゃねええ チ ャ, チャーシューメロンパンいただきまーす<笑>うんまいあそういう感じね、うん、なるほどああ美味しいけどケケトト。なんかまだ完璧に仲良くなれてない感じがする<笑><笑>なんのだンンよあー<笑>そうだよね<笑> おりおお座座りりののの全全全全集集集<笑>、はい、集中全集中全集中犬方方餌これで天国さんとちのぶさん。 ままだだ足足りりなない、ま、だ全集中マダテンシューちいいいいはい。タイナイバイバ イ, ーバ イ, バイー<笑>ー<笑>ねちゅう。 <笑>私にここにいいねこれ。あ、見た。あ、そっから。あ、そ う, う。帰る。自分がやんな。帰るんだ。ああ。<笑>えー、タンク危ないじゃん。やばい。もう帰る二枚だよ。やばいぞ<笑><笑>おお、緊張する。<笑>めっちゃ笑ってる太陽君と全然笑ってない。今日は面白い<笑>ここ。わかりやすいじゃん。読みやすい。 汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤汤 噔噔噔噔噔噔噔噔感谢你这一年就是遇到我身体的支持我鼓励理我因为因为有你在身边才有现在。准备了一个这样子的场景想要跟你说你愿意嫁给我吗等一下你也没有关系啊<笑> <笑><笑>好了天就觉得你很奇怪好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了好了 何が起きたか、わからないんだよ。<笑><笑>だすぐカメラを出して、回し始めて。さすが、さすが、ね、すが空気読める日本人だ<笑>。今から記者会見の時間です。<笑>読めれといいですけども。<笑>俺が知らないのは意味が分からな。じ<笑>ゃ<笑>、や、一、二。やめたい。言う ええーイ怖い怖い怖怖怖 怖, い怖いはい、はい、ファストバイトどうぞ<笑>口でかああちょっと頑張って幸せの顔幸せ幸せそううんそういいねー<笑>全然苦しそう<笑><笑>気持ちと<笑><笑> 这个吃嗯这嗯耳闻的芝士塞得也得好吃就那个耳闻跟别人吃就是跟他冰嘴就打个人冰嘴他们的耳闻他们的耳闻他们的耳闻他们的耳他们的耳他们的耳闻他的耳闻他们的耳闻他耳耳耳耳耳耳耳耳耳耳耳 最高です。